い っ, っときはでも運転芝居を目指せましたね、うん、やっぱり、だけど、だんだん現実を見てきたら、まあ、趣味で残しておいたほうがいいかなと、なんかこう、その会社のあらぬところを見てしまいそうなので、次は JR 野枝です。 線千葉線はおりえでもそこもそこで。 まちんとかかたもと別に目指しておいて。 るぐに楽しでことを覚えるんだ。うん ああいうのを<笑>相手にする。